あそこに立教の側面に生き物の町田治この多治見市が舞台のアニメの紹介も横断幕でされてますね本当に全く予備知識ないままにですね多治見市来てしまったんですけれどもでも今回の動画の目的地は下呂温泉です多治見駅で電車に乗りまして下呂温泉を目指しますなので是非最後まで見てくださいそれでは今回の旅も始めていきましょう まままたたやってしまいましいい回動画でナという僕がよく愛用する安の高速バスのサイトを使って多治見バスターミナルまで来たわけなんですけれども実を言うとそこから JR の多治見駅までなんと22分かかることが分かりました今気が付きましたなぜ調べなかったのかなので今一生懸命歩いておりますしかもここに来るまであの南アルプスの方で雨が降ったり 長野の方でも雨が降ったりしたものでその反動でしょうかものすごく暑いです着物選びを間違えたかもしれませんでもそんなことも言っていないのでとにかく急ぎましょう多治見駅到着しました高速バスのバス停からですねやっぱり22分かかりましたいやもう大変でしたちょっと用事をしてから改札を抜けたいと思います 街並み駅ってどんな駅かな？と思ったんですけど、街灯おしゃれですよ。陶芸の街っていうだけあって。 買った方が IC 運賃で高山に行くよりもお得で集下車も可能だということなので高山行きの切符2310円買っていきます大きなお金しかないので1万円入れていきます残り310円では切符を買います高山行きの切符 ゲットしましまたこれで途中下車が可能だそうです。 改札を抜けました12時55分発の大田線岐阜行 き, 行きこの電車で二の丘まで行きまして二の丘乗り換えで高山本線に乗ってゲロー駅へ向かいますゲロー駅の到着時刻15時15分だそです行きましょうエレベーター。 変わらずの王女帯ゆえにエレベーターさんが欠かせません僕ホームでこちら側のドアが開きますお客様にお願いいたします 建物の元には水谷龍馬。 れた場合はたはがないようにお願いいたしまい。 リバウンドドアを読み寄せたい。 伊能駅到着しましたこれから高山本線に乗り換えます次の高山本線の高山方面行きの電車13時55分到着予定だそうです現在の時刻が1時25分なのでだいぶ余裕がありますもう一度乗車時刻などを確認しながらこの動画の目的地であるゲロ温泉を目指したいと思います ますなのでこの電車に乗れば間違いないと思われますでは乗車したいと思いまーす 停車駅こんな感じになっています。こんな感じで、で、はい、でここに行きます。でもその前にここにも行きます。ゲロ駅です。ゲロ温泉のあるゲロ駅に行きます。 太田の4番線の隣のホーム郡上八幡や関市に向かう長良川鉄道になっているようですあ早速車両が来ましたね赤い車体がおしゃれじゃないですかちゃんと雰囲気が出てますよね 駅のスタッフの方に言われたことですけれどもゲロー高山方面 IC カード利用できませんなのでどうしてもゲロー高山方面行きたいという場合は先に切符を購入することをおすすめします二の湯田のキオスクで面白いものを見つけましたよ このマークは公衆電話です美濃駅3番ホームのキオスクにはなんと公衆電話が設置されてるんですね。 車をお楽しみにしていたします。ごは 大変な工程をま来たなっていう実感を今得てますというわけでこちらが下呂温泉の観光案内図なわけなんですけどもいかがだったでしょうか今回の鉄道旅この動画面白かったらコメント高評価チャンネル登録をお願いします最後まで見ていただいてありがとうございました2泊3日岐阜旅行第3話もお楽しみに次回こちらを訪ねまーす